こんにち は, こんにちは<笑>急 に, <笑>急にはい今日これをやります盆栽世界の4月号で、えー、紹介したやつなんですけどもちょっと雑誌で紹介しきれないところをあの動画できちんと説明しようかなっていうことと削ったシャリがですね埋まっちゃったんですね実はそれなんでちょっともう一度同じことをやろうかなと先日川崎先生のシャリの動画が多分上がってるんですよ、うん、なるほどだから今度は昼間三さん流というかそうですね あの本来は水水の流れに沿ってあのシャリを向くっていうのが正しいんですけど、うん、そうするとまっすぐ行っちゃう可能性があってまっすぐ行くと面白くないんで強制的にねじれたシャリを作るというやり方になります。ちょっと特殊なやり方ですこちらのですね、はいえー、盆栽宮さこし、はい、1周年記念ということで。 ファーストアニバーサリーって書いてありますでこちらが先日もうちょっと多分動画で言ってると思うんですけどツイッターのフォローリツイートインスタグラムのフォローといいねで参加ということで抽選で15名様にこちらからプレゼントいたしますというもので す, いいです、ね、ぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございますでまずちょっと分かりづらいんであの、はい、太いこれだけ切っちゃいますね<笑>あの針金、ねえー、アルミ線ですね<笑> あそれから<笑>何ですかあ出出た出たいい、ね、それがまあいつも使ってるまあ作國なんですけど、まあいいまあ、作國ですねちちょょきこれに対して前あんまり紹介したくないんですけどって言ってた「越郎」っていうね「越、はい」エツエツって書いてあったと思うんですけど「欲しいな」って言ってたやつが、ね、欲しいなって言ってようやく入手した鉄製の越郎なんですけどステンレス製のですね を今日譲っていいたただきました念願のうこ、ねねはい、ことでで も, もうハサミはいいらななすれ、はい、れがあればもう一生宝物なんででで月月号っっててことは3月にたたのかかかなな針金かけけんついいるかもしれないですけどでさんにしては、うん、普通の普通、ね、オーソドックスなやつですね。 いくらだったかな、二千円ぐらいの、かな、で、えっ、ー、と、一つ目は、ここに、シャリが入ってたんですね。このまま行くと、シャリってこう、上上がってっちゃうんですね。う そ, うねえー、そうすると、もう変化がないんで、面白くないと、ひねりが欲しい。まあ、一 ひ, ひねり十万円ですよね。<笑>ここが、そうすると、ここをまず一回、削っといて、それから。えっ、ー、と、このままずっと行っちゃうと、まっすぐの水水を切っちゃうんで、途中まで切って、で、このまっすぐの水水を。 残しといて少しずらしてここからまたシャリ入れると斜め斜めっていうのを二箇所入れてまっすぐのとこ残してくんですねここねうん、うん、はつ、い、ながってはいないと思うんですねそ う, ですそうなんですよでやがてその流れをだんだんだんだんと広げていって最後はつなげちゃうと最終的にはぐるっとつなげていくよと いうやり方のご紹介ですね。はい。はい、<笑>実 販, 売中、はい、実販売中<笑>はい、私は彫刻刀をこれにいっております。はい、道筋をつけるんで、とりあえずもう一回これでやりますね。はい、ここが。一回削ったんですけど、また下がっちゃったんで、はい、えっ、ー、と、もう一度。削ると。斜めですね。うん、はい、斜めに。まあ、三月だったんだね、まだ。 肉巻きがいい時期だったんでそのまま削って埋まっちゃったんだと思うんですけどシャリをやるのに何を買えばいいのかああ、ははい、はい、はいい分かんないですよね最初は、はいはい、そうですねまあ普通こういうのは安いのは多分普通の中学生とかが買ってるような彫 刻, 彫刻だ刻思んですね、うん、昔トンボとか書いてたってですよね、うん、こんなのでも全然できますねこういでもこういう道案内をしてあげるわけですねこういうふうにカクッと少し広げますかね前回 ここまで行ったら、それからこのまっすぐ、このまま水柱まっすぐ行ってこの枝に繋がっている可能性あるんですね、はい。ここを切っちゃうとこの枝枯れる可能性があるんで、はい、ここから今度スタートして、ここから斜めですね。はい、っいう風にいきます。あの刃物は切れる刃物の方が、うんえー、気がしないんで。 これはねの、のみなんですけど、うん、<笑>のみはね、結構これ切れるんで、使うんですけど、うん、本当はのみですよね。えー、川崎先生の、あの、項、うん、の量すごいじゃないですか。すごいですね。そうですね。あれ、鋼の、私も前に大したんですけど、うん、板を削って刃物にして、木の棒に取り付けるっていう川崎先生やってま す, んで、うん、んですね。すごいですね。やがて、あ、繋げちゃうんで、できるだけ細くしといた方が、はい、いいことはいいですね。 ちょっと広げていきますかねまたね埋まってっちゃう可能性があるんでで、ここはやがて水 水, 水がこつながっていくところなんで、はい、こっちはあんまり削らないで上の方を少し削っとくようにします先日はフェスありがとうございましたたくさんね、えー、来ていただいて少しねやっぱ輪が広がったですね あそうですかええー、気になってた方が声かけていただいて Twitter の方ですかね私やり取りできないんで「はい、お名前なんですか?」って聞いたら「ああ」って言ってで中にはね土曜日来ていただいたのになんか。 声かかけられなかったそんん。な怖いっすないんで声かけれいので<笑>先生れであと削る時少し下はですね一番下までやっちゃうとねそこから腐っていっちゃうんですね。 残した方があと実は心拍やる上で非常に重要な情報なんですけど正面から見た時に必ず水水が見えないといけないんですよという実はそういう鉄則があってどこからあの生きてるのかわからないって車るものみたいに見えちゃうんで必ずそう水水は見せるんでここは必ず見せると い, いうことなんでこっち側から広げてっていくと。どっち見せる そうですねどっちも見せるんですね。で水水は特に見せると水水1本でね細く最後 な, るなりますんでねその水水は足元は必ず見せるとこっから生きてんだよってお化けになっちゃうんですねあそこがないとで一応ここ斜めにこう削っていってでとりあえずまっすぐ残しておきます少しねこれもうちょっといきますかここはもう勝負なんですけどねどこまで狭くできるのかってで次回本当はね前回これがそのまま削れてれば 今回こう削るはずだったんですけどこうできるだけギリギリまで攻めますここが結構厳しいですよね、うん、ここら辺までで、こういうのも心拍はこう形、水水が少し曲がっててもできますんでで、やがて削った時は今度水水が自動的に切 り, 替わる、ええ、切り替わるということですね今ここまで来てるんですけど、はい、このシャリは必ずこの上に来なくちゃいけないこの下に来るとこの枝が枯れると 今, 今こう下から水吸ってますから、はいはい、下から水吸ってるんでこのシャリはここに入るとこの枝が枯れるん で,、うんうんうん、でなんでここはこのまま今度は上 に, 上にここに入ってくると<笑>はい下、ね、の下の水水を削っちゃう と, と枝が 枯, れ枯れると幹の模様があんまり面白くない木も、はい、これをやれば。 そうですね。癖のあ る, のうなのあるそうですね上がりう、えーえー、もうその木の価値が上がる<笑>ここね無造作に今皮引っ張っちゃったんですけど<笑>上いっちゃったんですけど、うん、強引にこちら斜めに案内してあげるんですねこっちに、はい、いだから本来の流れは上だから、ね、上なんですよねええー 危険な枝がこれですよね。これは下から来ました。あとこいつもあるんですね。これもこっちからここからこう来れてますんで、もうちょい行ってても平気？おっと危ね。そうですね。ちょっと本当はあのナイロン製のケプラーとか手袋した方がいいですね。あの刺しても切れない手袋ありますんで。そうすると一応これでほぼ作業は終了なんですけど、えっ、ー、とここから。 スタートですよね、うん、ここからスタートしていってここで一応水水ここ残しましたと、はい、こっちの方の枝はこれで生きてきますよと、はい、でこっからまたねじれていってこっちに行きましてで今度これから今度 上, 上に行ったと、うん、先ほど言った下に行くとこれが死んじゃうんで上に行くとそうすると今んところ枯れる ところがなないいははずなんでですすね、はい、で, もうすでに一周したわけですねここからぐるっと回って、はい、ここまで来ましたと正面に来たということですよねでこれやがてここからまた上の方にねじれてきますんで2回3回とこうやっていくと思うんでまあ強制的にですよねシャリのねじれたシャリを作る方法ということで次回こうガチッツ切ると。はい 申し上げたらもう一回ずつちょっと追い込んで本当に細くしといてもう一回やってもいいですけどねまあおそらく次は大丈夫だと思いますんで期間的にはどのぐらい開けるんですあこれがねもう今年もうこれから冬で成長期がないんでうんーとー来年暖かくなった状態見て4月とかそこら辺でもう一回こうやりたいですね。 あとはこれをやることによって周りが盛り上がって要はシャリのところと水水のところがまた盛り上がってきますんでそれも一つ有効というかシャリは薄く削って水水は盛り上がるというところであの生きてるか枯れたかっていうのが見えてくると思いますんでということでまあ強制的に作っていこう方法ということですね。ちょっっとね盛り上がったやつ一個いいでですすかこれですね、昼 板シャリを大きい板シャリを作るためにこの手前側と裏側を削ってここは最初から取っちゃってもいいんですけど将来大きいシャリにできるだけ大きなシャリにするためにこれを削ったんですけどそれによってやっぱこの肉を巻いたって見えると思うんですよ肉を巻いたのとここ両方取り出したのなんとなく分かりますかねこことこ こ, こ。こここへこんでて こここことがここ盛り上がったと思うんですよね、うんうん、こっちを削ったことによってここが盛り上がったここを削ったことによってここが盛り上がった、うんうん、とやってここをできるだけ盛り上がらせてそうするともうここで生きていくしかないからこがやっぱ盛り盛上がるわけですよね、うんうん、それで盛り上げといて、まあ、最後シャリにしちゃうんですけど、うんうん、できるだけ大きなシャリを作りたいんで削ってここが盛り上がらせた太らせたというのはもうこれね私も経験してあここ盛り上がってる。 太ったっていうのが分かったんですけどこういうことを利用するということですよねシャを作ってここを盛り上がらせると。はいだからこれをあのそのまま水水としてねあのさっきの場合だと作っていくんですけど、うん、これは、えー、将来板シャを作るためにやってるというやり方ですね面白いですねやっぱり魔法としてね、盛り上がるわけですよね ど, どの角度だったらこれで見えますかねこことここが盛り上がって真ん中ちょっとへこんじゃってるんでこれからですけどねという感じで削って 盛り上がらせると。シャリを育ててるってそうですそうですね。はい、そうそ う, そうこれはシャリを育ててる。で、あとえっ、ー、とここにカットパスタとかで埋めてもいいんですけど、うん、あの先ほど言ったえっ、ー、ともう冬で、えー、11月半ばになりますんで、えー、成長方法止まりますんで特に何もしなくてもいいと思います。うん、あのさっき、えー、あったみたいにあの肉巻きされちゃっても困るんで、うん、むしろこのままにしておいて。 であと絶 対, や絶対やっちゃいけないのがここに、えー、石灰溶合剤、うん、これを塗る と,、えー、と葉っぱの先端がみんな茶色くなりますんで削ってすぐやるとこのところからやります。えーえー、こういうところから石灰溶合剤の成分を吸い込んで葉っぱの先端に刈りますんで溶合剤は絶対かけちゃいけないよって。 でもどっちにしろいだからそこはあそこもだからここは少しこれ辺が、えー、と表面が乾いてきたらあもしくは肉が巻いてきたら、ね、そうそうそうそうですね、はい、ただこれもねどんどんどんどんやっぱり広げていくんでしばらくはあ の, ういうとはあの次回だからこうつなげると同時にできればこう広げていきますんで斜車両ですねはい。 ということでとりあえずまあ一周しましたとぐるっと回ってここに出てきましたというところですね、はい、来年春こうやります非常に以上ですお勉強になりましたはいはい、以上ですね。 ですね。剪定の適機ということで、スギパを出させない適期になるとかりました。はい。以上です。はい。ありがとうございます。